カーボン紙を使わずに版画の下絵を簡単に版画版に写す方法です。版画の下絵はコピー紙など油性ペンが裏写りしやすい紙に書きましょう。下絵ができたら油性ペンでなぞっていきます。ここでは黒を使っていますが、裏写りするペンなら何色でも構いません。裏返して下絵が写っていることを確かめたら、 表と裏を間違えないように表面に表と書いておきましょう周りのいらない部分を切り取りますそして必ず表と書いてある方からオイルパスで下絵の線を塗りつぶしていきますこれがカーボン紙の代わりになりますペンテルの図工クレヨンやサクラクレパスなど柔らかいオイルパスを使ってください 版画板に映したときに目立つ色を塗りましょう。下絵が全部隠れるように少し広めに塗ります。塗り残しがあるとそこだけ映らないので気をつけてください。塗り残しがないことを確かめたら、オイルパスで塗っていない方が外側にくるように、版画版にセロテープで留めます。このとき、構図が縦でも横でも、 長い方の辺にセロテープでしっかりと貼ってくださいその方が下絵がずれにくくなります転写する前に版画版の裏に名前を書いておきましょう裏写りした線の上を鉛筆やペンでなぞると下絵が反転して写ります時々映っているかどうかめくって確認しましょう あまり何度もめくるとずれてしまうことがあるので気をつけてください。最後に全部なぞっていることを確認してから下絵を外します。これで掘る準備ができました。すり上がるとこんな感じになります。この方法だとトレーシングペーパーに写し取ったり、カーボン紙を挟んで転写したりする手間が省け、ずれることなく 手早くきれいに下絵を反転して写すことができます。はがきサイズだけでなく大きな版画も同じようにしてできます。何度も試行錯誤して一番うまくいった方法です。版画の下絵転写新方式として広めていただけると嬉しいです。